オーエックグル ミ, ニのミニ YouTube 実況者さんがクルミニが定着やってるよ打ちお手上げの回りを達成オーエックグルミニよるの会議が続いてい はい、どうも、こんにちは、こんばんは。くぬににでございます。ゆのさん。お、ゆのさん。<笑>はい、お久しぶりでございます。いやー、お久しぶりでございますね、ゆのさん。ゆの さ, さんって、なんか違うアカウント持ってたりしませんでしたっけ<笑>あれなんか違ったっけ だよね、だよね、そうだよね、俺、思ったよ。でも俺、大体、誰のサーバーカとか、まあまあ、だよね、だよね、そうだよね。はい。っていうわけで、まあ、そんな感じでやってきましたけども、ね。別<笑>覧2さんは提却ありがとうございます。そうだね。 懐 か, しさ懐かしい懐かしいですね。<笑>お帰り 道, っ お, 帰り道お疲れ。どっから帰るのかは知らんから。まあど、どうせどうせどうせそうものことだから。 バイトとか仕事と か, か, かみ込み込みあそうなんだ<笑>まあまあまあここら辺は自由にどうぞ<笑>自由にどうぞ<笑>まあねなんか俺さ感心しちゃうあさっすわ<笑>さっすわそれは<笑> なわあ、ま、っさッシダワまおばちゃんは、まあ、落ちるということで、はい。<笑>ち<ょっ>と<笑>違う赤でちょっと落ちる。<笑>完全にサバ赤だってバレるやん<笑>。いやー、ねまた、あ、もことな、ことがありまして。ねえな、これ。ちょっとうこうすげえ。 すげえバッファーが発生する可能性がありますとめちゃくちゃ言われるけでそんなに通信環境悪くないのいやそんなに通信悪くないけど、まあ、いや あー言うてね、何話そうっていう、そう、この頃、その、あれ、マストドンっていう、SNS を、<笑>そうマストドンっていう SNS をね、ハマってて。 SNS にか、SNS にハマってて、それでなんかいろいろね、やってるんですけど、で、なんかその SNS、なんか自 分, が自分でサーバーを立てれるっていう SNS で、あー、サーバーかーと思いながら、なんか、まあ自分で作ろうかなーなんていう考えをね、<笑>頭に入れて、いろいろいきなり。 もう半ばソ父がいるからしてる話みたいな半 ば, 半ばもう手伝ってもらう気ままっていういやーねおいこのミニオそのタコゲーム配信さんがサーバーを出せる使うぜ いや仮想っていうかもう物理的に物理的に新しいパソコン作っちゃってでその中にもうサーバ ー, ーバ専用みたいなそういうことを考えてるわもう全部 ゲ, ゲームもそのマストドンっていうのも全部そ こ, のそこのパソコンに集約させるみたいなねそんなことを考えております 仮想仮想っていうのはさ、なんかさ、ほら、なんか普段使いのパソコンの中に、機械的になんかこう、なんていうの、なんていうの、システム上、なんかサーバーみたいな感じにはなってるけども、普段使いのパソコンみたいな感じのことを言うじゃない、よく分かんない。聞いたおい いや、そりゃ分かるよ。そりゃ分かるよ。そんな馬鹿じゃないよ。<笑>もうよく分かんなくなった。いやー、けどストンってすごいよな、ね。オープンソースの SNS って。なんか Twitter がなんか伝われてくるみたいな説があるから。伝われてくるっていうのはあれで、ね 何ていうの流行りが伝われてくるんじゃなくて会社的に伝われてくるら し, らしい伝われてってるらしいっていうか噂的にっていうねいやサーバーと PC はね おい、ウミウシを捕まえたゲーム配信さんっか。ツイッターは広告やライバルだけまくるからなー。だって、そうそうそう。なんか収益がなんかあんまり出てないらしい。なんか赤字赤字だったっけ？なんかそそそれらしい。企業的に。ツイッターの企業的に。どこが運営してんだったのそれけ。それでなんかやべえなってなってたんだけど、なんかマストドンはもうなんていうの？拡散型だから。 結構難しい話している。あのサーバー拡散が大切。だからなんかいろいろななんかまあサーバーをねてようかななんていう計画があります。ベトランさん弁さんもいらっしゃる。あー い, いねー<笑>めちゃくちゃ可愛いな声が。 ごめんなさいすいませんすっげえ気持ち悪かったんです<笑>め。めちゃくちゃめちちゃゃく気持ち悪いおじさんみたいな感じで言っちゃったんですけどね、気持ち悪かったね。<笑>いや、本当ね、この頃年取ってきて、なんていうの、もう、なんだろうね、恋愛対象にもしてないから、もうなんか、ただ単純に、あかわいいね、みたいな、<笑>そんな感じになってきました。 あ, あ、いいよねこの年でっていう<笑>救いようがない救いよ、ね、うがない PCM みたいなレベルじゃなくなってきた気がしたら音量落とします 多分 YouTube ライブはあんま聞こえてないと思う違うマイクで拾ってるから、あ、うんまり聞こえてないかもしれないけど。いやーにしてもね。<笑>ポンポン<笑>まあまあ、まあまあ、あ、あ<笑>、あ、あ、あ、うん、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、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 グルメニゲーム配信おじさん2人がを感じてにかけてただけだよそうそうそうそうそうそうそうそう だ, よ だ, だ, だ, だ, だだだだよそうそうそうそうそうそうそうそうそうだうだだだうそうまあまあまあまあまう、あ、そうそうそうそうそななななななうななそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ コラボしたやつが再生されたりはしてないよ。はい、シーカーさんこんばんは。先ほどはなんかお疲れ様です。えっと。えっとえっと。ああいいえいいえ。なんかいつも行けてなくてすいませんねって感じだったんで。いやーねー。え うん、7, 7に音源あるじゃん。俺の再生リストにあるじゃん。あっていうか、俺が勝手にコラボして、俺、リスト入れてる。<笑>いやー、覚えてないかもしれない。りんごーさん、お茶ありがとう。 えっ、ー、と、なんだったっけあないものでだに馬ちゃんとポンポンさんとなんか俺が適当に下に乗せてるっていう体験って感じで。<笑>おっマジでなんか意外とさマイクラに似てたさゲームだったから。 あ あ, あ, あそうだ、いざゆうださんだ。やめろ、やめろ、そこそこ突っ込んでくれるの。間違えても、間違えても5分で歌詞とメロディーを覚えて適当に歌ったとか言うな。<笑>へ なんかマイクラのモッド入れたバージョンみたいな。あん<笑>くそリンゴ姉さんに教えてなかったそういうのいやー、リンゴ姉さんにそうか、知られてなかったわ。知られるとちょっと恥ずかしい、ね、<笑>くそ、リ, <笑>リンゴ姉さんに。<笑>おマジってギタークソ、くそがちでやってんじゃん。いいと思うよ。 楽器はいいよいよやー僕もね、サックスやってた時代はあれですよ、もう唇がもう血だらけになりましたよ。<笑><笑>おお。 お 前, お前は涼しい顔してコンバスやってただけだろう<笑>なんか余裕ですけどみたいな顔ぶりでやってただけだろセ<笑>リフがミュージシャン<笑>あーなんかそういうこと言ってたね やなんかギターと投稿歌 に, うだて歌になりそうだってだってじゃねえ方<笑>言やんか。 まああれいろいろ設定できるけどね。聞かれる<笑>ちょっと待って色々色々色々、いろいろ、いろいろ、間違ってるし5時だし<笑>。間違えてるし5時だし。いろんなことできるよ、こっちで設定なら。 おいニー、ニ<学 common><買><笑><よ><笑笑><笑>オミボタンスカ<笑>、ダテラテラテ、ダテラテ、ダ <X>? テ<笑><そ><笑>、ダ<笑>テ<笑>、ダテ<チ>、ダテ、ダテ、ダテ、ダテ、ダテ、ダテ、ダテ、テ、 <音声><笑>だとよ<笑><音声>、だとよ、<笑>そう帰れるんだよ。そう純正のボうよみちゃんだと帰れる。<音声>だとよ、だとよ、<笑>あるー。 <笑>こういうネタを全力でやる系が俺、本当に大好き。<笑>さて、じゃあ今日の配信の音も、れを食べながら、飲みながら配信していきますよっていうのを紹介。はい、こんな感じで、美味しそうでしょ。 ハッピーターン期間限定和風バーベキュー味めちゃくちゃうまいでしょこれ絶対外れないでしょ絶対うまいかんねこれあーいいこれ匂いがいいもうまずやばい あコンパスさんどうもコンパスさんンン<笑>キレネね コ, <笑>コさんどうも<笑>ちょっと待ってコンパスさんって言っちゃった<笑>キレネこコさんどうも<笑>さてハッピーターン食べます 俺はもうこれ考えついた人天才だもあもう天才だなもうこれは考えついた人もう天才俺はもう一生この人を尊敬し続けるそして えー、まろやかいちごミルク<笑>いやーねなんかコンパスって書いてあったからそ っ, ちそっち読んじゃうどうしてもさなんか読んでほしい方のさ多分月様っていう方がさ短いからなんか、ね、目につきにくいっていうかいやいちごミルク ウミニーヨーゴンゴンさんともうそまそま自分のスそこへ出す、頑張かよいや、もう過ぎたよあと一周してこない限り大丈夫。<笑><笑>いいね、だとようもいいね。なんか、なじみがあるから、言葉遣い。 本命何の話配信あめちゃくちゃうめえわこのハッピーターンのさなんていうのなんか裏面に書いてあるパウダーポケット構造みたいなやつあるじゃん それ考えてマジでクソ天才だと思うえー、いいね。対戦の履歴ああ、あー あ, ー あ, ーあの、さっきの配信のやってたゲームの対戦の履歴<笑>マジか。ええー、けど、それで結構降りたの いいななんか音楽室とかで頑張って聴くみたいな、いいね、なんかそういうのやれるのいいね。<笑>いいよ、なんかそん な, にそんなに手間かかんだったらいいそんな。さすがに、さすがにそこまでしてもらわなくても大丈夫。ああのゲームには興味ある 教室借りたええー、いいな、そういうことできるって。まあ、ソムは知ってると思うけど、うちの学校、そんなに融通きかない方だからねお。俺の高校時代なんて、全然融通きかない感じだったから。けど、言うてね、うちの大学は自由度がきく大学ではある。今行ってる大学は。 お出た、散らかす系キャス主。えー、まあね、欲しいだろうね、ギター弾ける人材なんだから。まあけど、アコースティックしかなんか興味ないって言うんだったら、まあ無理に入らなくてもいいんじゃないかなとは思う。検温ってやっぱエレキ中心になる。 ちげーだろちげーだろ全く違うだろ散らかし系だろ<笑>あエレキ買うんだったらもう系音入っちゃった方がいいんじゃまあなんか個人的に嫌いなやつがいるとか言われちゃったらもうそれは俺は何も言えないけど<笑>そうそう。 かくね、だとよああそういうね、両立が辛いから、個人的にやりたい、ね、まあ楽器ってそういうもんだよねと。なんかついでにできたらいいよねみいおいによいだよ。そうなの<笑>大丈夫か。ああ。おい それはもう腹に悪いものしか食ってねえんだ よ, 気乗り終わらせかよそんなに俺そこまで楽器に情熱持ってなかったわか、うん、かようなんかたまにああんかちょっと気分的になーなんかやりたいなーぐらいしかなかったーた カレーは、まあ、細かいこと言うと、辛いものって消化に悪いから、そうなんかね、お腹に悪いらしいです。僕が、僕がね、たしなむってどういうことドクターペッパーをたしなむっていうやつ、初めて見たけど、なんていうの あの俺が急性胃腸炎になった時に、なんか病院行く前にちょっと飯食おうってなって、なんかカレー食べさせられたのよ、うちの母親に。それでな、なんかなんか消化器科みたいなとこ行ったら、なんか消化器科みたいなとこ行ったら、なん か, か, な こ, なんかこう。 なんか、カレー食べてるでしょうとか、めちゃくちゃ当てられて、えってなって、なんでわかるんですかって言ったら、なんかすっげえ、腹に悪いもの腹、腹に、なんか消化に悪いものが、なんか入ってんのが、叩いただけでわかるみたいな、すっげえ名人みたいな先生いて、<笑>こいつ最強かってなったんだけど、その瞬間。<笑>イチゴとか、なんかカレーとかも食べませんでしたかみたいなこと言われて、えー、みたいな、<笑>嘘だろみたいな感じになって、で、なんか、 腹に辛いんでそういちごもお腹に悪いですいちごは腹痛い時に食べちゃ う, そう豆知識ですねいちごは元から毒を持った植物を無理やり食用にしている植物なのでそうなんかダメらしいですね、うん、その時初めて知ったその消化器科の先生から聞いた びっくりしたよねそんなの分かるんだっつってそうそうそう、なんか軽く腹トントンってとか、なんか腹サワサワーってやってたけどな、なんかちょっと消化に悪いなんか入ってますね、みたいなこ言われて、なんかえーみたいな。すごいビビった。<笑>本当にビビった。<笑>っていう、そういうね、思い出があります。そうすだから辛いものを すごい辛いものを食べるときは、ちょっと胃の調子がいいぐらいのときに食べた方がいい、まあね、あの自分の体をいたわるとい う, なんていうの分にはいいかもしれない。いね、久しぶりに飲んだら一口目、ドクターペッパーね。ドクターペッパーはそんなになんかみんな言うほどさ、まずくはないよ。個性的な味ではあるけどって感じ、俺は。 なんか杏仁豆腐の味しないわかるこの感覚杏仁豆腐の味じゃないわ か, かるかなドクターペッパーが<笑>いやハッピ言ったも見えのなえっちょっと <笑>待って待って待ってその呼び方はないだろ<笑>桃仁師っ て, ってま<笑><笑>待って杏仁だろそれは<笑>ちょ待って杏仁豆腐ってそういう字であったっけま<笑>ずちょっと待ってこっち行っちゃったあ 桃仁志 と, と<笑>ちょっと待って待って待って俺さすがにこれちょっと学習させておくわ教育の、えー、と探索文字列を人道具にしてチチチチえっ、ー、と桃仁志と で、痴漢後が犯人豆腐搬人豆腐これでできたはず新規通貨かかコインある人投げてほしい<笑>おっハーブ猫さんいいところに ねこさーんおいしょ っ, ょ っ, おいしょ っ, ょっああこれねナナンナナのさ音源作ってる人すごいよねすごいビビる<笑>あって言われる な ん, かなんかさ、この頃この頃さ<笑>そう、タブネコさんの当たりが強いけどさ、なんかい つ, いつも通りな感じもするんだけど、さすがにひどくて泣きそうにな<笑>たまに。<笑>まあね、まあ、タブネコさんとはうそういう仲だからいいんだけ、ね、<笑>ブネコさん、本当にウィーン、ありがとうございますね。 話をしております扱いひどいけど。扱いひどいけど。<笑>どけど<笑>あポンポン、次じゃん。<笑>通常運行だ。<笑>いやー。おお。 <笑>やあつって。 カマチョがいて、かまってくれる人がいて、需要と供給が成り立ってるから意味がわからない。言ってる意味がわからない。自分でも言ってる意味がわからないそう。カマチョがいて、かまってくれる人がいて、需要と供給が成り立ってるからって。何を言ってんだ、自分は。はい、ということで、11時45分ね、えー、と い, いつもお打ち上げのラジオが始まる時間になりましたね、やっぱね。 なんか今日はね気分的に11時15分から早めに始めたっていうそれでちょうどサブネコインが飛んできたのでとてもちょうどいいな閲覧7名さんいらっしゃいと思ったら閲覧6名っていうねツイキャスあるあるが働いた模様で出ていますそう、ね、このさ「ないものでだり」っていうさ「ないものでだり」って神そうになるよね 火力<笑>えっていうかタブネコさん多分潜ってたんじゃないの<笑>タイミング良すぎないっ<笑>いかにゃく<笑>普通にい火くされてなんか<笑>叫んだ意味なくなったみたいな<笑>いやーまあ別にそんなになんか ッななわけででもないからってって隠すほどありがとうございます。<音声> もう、タブネコさんのさ、点タブネコさん、本当典型的、タブネコさんって本当典型的なツンデレだと思うんだよね。もう、ガチで素のツンデレ、もうやばいよ、ね。<笑>これほど分かりやすいツンデレいないと思う、マジで。えー によやないかいかなんやりながらに参りました。出た出た。<笑>あの、よくよくやるやつ<笑>そう、ね。この人、この人ひどい時に本当に対達やりながら来るからあ、上がりまーすとか言う。まあ、え、別に今の枠別に上がってきてもいいですよ。 だからラジオコラボの分身すよ。別にいいですよ。上がりたい人がいればの話をすい い, いやーいーいいい。あ、そうなんだ。いやー、けど、なんか、梅雨入りしたらしいね。なんか。かかそういうね。 多分俺がツンデレになったところで演技感がやばいと思 う, とと思うそうだなのかさ梅雨入りした感がないんだけどだってさえ俺の感覚で言うと全然雨降ってなくねっていう 暑い日ばっかだよ。せいかさん、どうもお、また来てください、ね。え、ていうか、梅雨入りした感がない。本当に。雨降ってなくねっていう。あんまり。お茶ありがとうございます。はい、またねー。なんとさ、ね なんつ梅やって言ったら多分めちゃくちゃ雨降ってさみたいな。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 くしてあよ<笑>知らんねえ。<笑>梅雨っていうものに<笑>、あの、医師が介在するとは思ってなかった、俺<笑>。そうね、そういうね、そういう時だって、まあ、梅雨にだってあるわ。うん、そういうね、そういうことね。なんか、梅雨がちょっと働きたくないでござるよ、みたいな感じで言って、で、太陽がちょっとしょしゃり出て働いてるみたいな。そしては、晴れちゃうみたいな。暑いみたいな。 むしいいのカズラ、ごもっともなこと言うのごもっともなこと言うの<笑>ちょっと何言ってるかわ か, か, <笑> か, からないじゃないよ<笑>自分。自分の作った流れを自分で否定するな。<笑>ちょっと何言ってるかわからない。 太陽ブラック企業、ブラック企業だよね、もう何十億年ぐらい働きっぱなしだから、<笑>もう何十億年ずっと働き続れなかったね、多分普通の人間やってたら、多分ん灰になってるからね、いやー、本当に、何の話をしてるって、それこそちょっと何言ってるか分かんないだよ <笑>本当に何十億年じゃないよね。ね何百億年、ね、何千億年かよくわかんないけど。もう天文学の知識はそんなにないから。<笑>いや。 月間ってなんかあの月ごとに<笑>更新される雑誌みたいな感じになってる。月間ね。 まあ細かいこと言うと別に梅 雨, 梅雨でも太陽出てる時あるからみたいなそういう細かいこと言い始めるとまあなんかこのこのね話的にはなんかちょっと何言ってるかわかんないってなるから言うのやめとくわ<笑>ちょっと何言ってるか工事園月刊だったら死ぬよ多分一年集めただけで多分十二冊はあんなぶっといのぶっとくと思う 更新する方も釣る方で大変そうだし<笑>待ってもうさカズランのボケが止まんないんだけど<笑>コメントでボケてくるからこっちの喋ってる方のツッコミの労力の方が、ね、すごいでかいんだよ<笑>ちょっと配信者にそういう<笑>そういうなんか配信者に負担をなんか<笑>強いるコメントがやばいなんかこの<笑>まあ枠主はそういうもんだからいいけど まあ、コメントしてくれてありがたいみたいなことはまあ思いますの<笑>これでもうどうしようね23分ごとにボケコメント一つずつで何かなんていうの何分かローテで回されたらもう俺、ね、多分次の日灰になってる<笑>次の日灰になってる日をないのおよ いやーねツッコミまくって死ねるならこう俺は本望だよ<笑>ツッコミまくって死ねるなら本望だよってさススススススーデ ィ, ーディさアゴスティーニーじゃねえんだよデ<笑>ィアゴスティーニーじゃねえんだから<笑>。 ね、なんちゅうなんちゅうボケをかましてくれとんじゃん。なんか、微妙に真ん中じゃないな。あごめん、YouTube ライブの画面の話<笑>ディアコス<笑>あれ、ニコラ・テスラさん。 どうも初見さんかなんなんでだよ<笑>なんで工事園集めてライフが出てくんの<笑>怖い怖い怖い。はい、初見さんいらっしゃい。<笑>ディアゴスティーニ<笑>。ディアゴスティーニの景品がちょっとな突拍子もなさすぎてやばいでしょ。工事園、工事園作る やつでなんかナイフもらってやったーって人あんまいない気がするけどそれを経営学的観点から見るとみたいなそういう話になってくるとちょっと僕がフィーバーしちゃうんで経済学部経営学科ちょっとフィーバーしちゃうんでそれはそれはやめときますねこの文字<笑>ただ収納できるナイフナイフのおもちゃあれだよねただ。多分 歯の部分がグニャンってなってドッキリ系のやつ読むんだよそうじゃないかサバイバルナイフみたいなやつなんで毎秒なんだよ<笑><笑>そん な, <笑>なん<笑>人とセブンなんて読んでんのこれちょっと待って棒読みちゃんちょっと学習させるわ<笑>人とセブンって読んでる何これ ひと年分って読んでんのかなちょっと待って、教育、教育でちょっとなんとかするわ。ナイフのおもちゃ一年分って、1月で1よナイフのおもちゃ1年って、おもっ燃えとアーティストを集めてって、も それはそれで、なんか、内容によっちゃちょっと嬉しいこともあるんだけど、だってさ、だってさってなんかこの、この議論があってんのかのよく分かんないけど、<笑>ね、なんか家にアーティストが来てくれるんだったら、なんかもう、それはぜひやりたいけど、金超かかり、人件費とかやばそうな、<笑>なんか音響さんの人件費。 1本簡単なので円本です、だから何<笑>もう い, い, いらないいらないみた い, な い, 絶対いらないやつでおないろか<笑><笑>いや カズラあえてそういうこと言うこといっぱいある。あかか、ね、あニコラテスラさん、あれか。なんか、アカウント名変えてるし、しかも。か俺の指摘に従ってない。<笑>ちゃんとなんか。 そうやってくれていると。なんで一生分一日でご利用いただけるって、なんかもう、その日塩分取りすぎで死にそう、食道がんで、食, 食道が発症しそ う, <笑>う口。口が、口がなんかもう、なんていう 喋<笑>ゃりすぎて BGM としてはまあこれぐらいでいい誰がうまいこと言えと<笑><笑> もうさ、カズラ頼むからさ、それ、そういうことやるんだったらもう上がってきてよ<笑>もう、もうそういうボケをするんだったら、そういう一気飲み企画は、ね、それ死ぬから、ね、知ってると思うけど、浸透圧の関係で本当に死ぬか ら,、ね、<笑>おいいらないでいかんごんかん。 難しいね、だかよコメントでボケるのは難しいねまあ別に普通のコメントをしてくれればいいんだけど<笑>だで消される消される絶対消されるそれ<笑>公開自殺ですよね<笑>本当にやばそうだえけど俺一回ちょっとやったことあるんだ寿司で 寿司でこう、あやべえ、醤油つけるの忘れたっつって、口の中で ミ, スミックスするために醤油飲むみたいな形をとったことある。<笑>その時家だったから別に変な目とかはなかったけど、なんかちょっと、うん、そういうことやったことはいいよね。軽<笑>油一気飲みって、俺は自動車か、俺はストーブか。 ああカービィやりそうな確かに。口の中でミックス系女子です。女子じゃねえ、ミックス系男子ですけどね。そうそう。さすがにね、醤油ぐらい、調味料ぐらいでしかそういうことはやらないよ<笑>何 ミントの葉を食べてからチョコレート食べてみ、チョコミントみたいなことはやんない。さすがに。それは違うだろうっていう。いやー、まあ、こんなんでね、まあ、やってってますスコファスコはまあ、どうなんだろう。一気飲みしても。 飲みしても死にはしなさそうだけど。いやけど、なんか、醤油と同じ原理で死にそうそれは、それはできない。まず生のひき肉っていう時点で無理。 <笑>エトセトラじゃないエタ<笑> ETC だし、ねまああの A、A をフリックして C にしようとしする前に、なんか A になっちゃったっていうのが分かるけど、それやっちゃう気持ちは分かるけど、<笑>確かに そそれはそうだ、ね、本人に焼けば完成ってさ、何その、いか飯的原理。い<笑>かの中にご飯詰めて炊くみたいなね。<笑>その逆に、生のひき肉とトマトと塩、コショウいろいろ入れて、そのまま食べて、自分が焼かれて、自分の中にミートソースあるからうまいですよ。<笑>ミートソースインジンって、なんか。 新たな人種が生まれたみたいな感じになってるけどね<笑>そんな感じでおっと皆さんえー、っと2017年6月15日木曜日になりましたはいまあ4分ぐらい経ってますけど、えーまあね、今日も一日頑張っていきましょうまあね今日明日と頑張れば、えーまあ、お仕事お休みの方もいたり 学校休みの方もいたり、まあいろいろ、そうじゃない方もいらっしゃるかもしれませんが、頑張っていきましょういきましょうというぐらいねいやー。にしてもね。うん、いやー。 かの白目<笑>こんなとこで火をまたぐとは何、えーまあね、なんだかんだそうやってコメントしてくれる、まあ、ねパブネコさんはとてもついてくれと思います。 本当にね、タムネコさん以上のツンデレはこの枠にいないよね。これ、ネタでツンデレって言ってる人、まあまあいるけど、素でツンデレなのはもう、この枠にはタムネコさんしかいない。それ、きついやつ。<笑>うん、もうね。 えけどこう言ってる割にはコンティニューコインくれるってさ、もなんか、ンデレの典型で、<笑>そう困った時にえ、しかも赤字だからって言って、くれるっていう、赤字っていうだけでくれるっていう、この優しさを見せてくるところが、それでしかも、赤字だっただけだからな、みたいな、そういう言葉を吐き捨てながらも、こうね、コンティニューコインを投げてくれるみたいな。 そういう部分もう本当にマジでガチで積んでるだと思う<笑>っていうねもう論理的に言ってみるってい う, <笑>う通知がやかましいだけだからねその言葉ももうさらに積んでレどう積んでレどう増してるからね そ の, そのコメントがさらにツンデレ度を増してるってことをこか、ね、自分で気づかないあたりは本当にツンデレなんだろうと危ねこ、まあ、さんの話をべらべらと喋っていりいますが危ねこ、ね、さんといえばサバアカビ<笑> まあ、そんなキャラもありつつも、タブネコさんといえばア相手ね。タブネコさんといえばコンティニューコイン、ね、いろんなキャラあるけど、俺の中で一番強いのは、ツンデレ。 このちょっと何言ってるかわからないの元ネタ知ってますかねえなんか意外とみんな使うから忘れてることあるけどあのあれですねあの東北出身の吉本の芸人のあのサンドイッチマンのネタです吉本だっけあの人たちって吉本だよね吉本。<笑> あなんか、なんか、<笑>ね、うん、<笑>カズランがすっげえ惜しい感じになってるけど、ね、サンドイッチマスサンド、みたいな、<笑>タブネコさんが間に入ることによって、なんか、いろいろ、ね、なんか、惜しい感じになってる。るでも俺も割と好きよ、俺。<笑>ちょっとないってるかかんないですよ、だよ、みたいな、<笑>あの、あの感じね。 あの決まった流れを面白いよねいやハンドウィッチマンのやるカラオケのネタとかも好きだしあとなんかネタで好きなのはなん だ, だうそうあの人たち決まった流れに使い勝手が良すぎるやつのさネタがあるからやっぱりみんなで やっっちゃってそれで何それみたいな感じになって「いやサンドイッチマンだね」みたいな感じになって「えサンドイッチマンって誰?」みたいなそういう風な形でまあ広がっていくみたい な, なんかいい感じの例でたまにキャスも同じ現象起こってたりするけど俺がなんか言い出したネタが 他の枠で言われて何それみたいな枠他の枠でそういうネタあるんすよみたいなそういうことになってる時がある俺が潜って見てる時にそういう流れを見つけたことがあってちょっと嬉しかったことがあるっていうねそういう話をしてみる。<笑> おい、さん、んが、か、最らるだだまあそんなにたくさんはいらねえよってやつなんだよね。多分おい オッケーよし、棒読みちゃんをきれい10枚しか投げてないじゃん<笑>うん、それ、だ、だ、誰の枠のことを言ってるのか知らないから、コメントは分かんないけど、コメントできない<笑>まあまあ、10枚、まあ10枚だったら、まあ確かに俺の中では許容範囲内。 で過剰反応するるからもっと投げるじゃそれは、それは過剰反応しちゃうから、過剰反応しちゃうからというよりも、そこでもっと投げちゃうから拒否られるんで、そのうち1枚投げても、あ、いいですみたいな感じになるよ。で、そしてカズランがどっか行ったんだけど、<笑>待って待って待って、通知、通知出すだけ出してどっか行った、ね。<笑>ちょいちょいちょい。 い, るよーっていや、いるのはわかるけど、コラボから消えたから最終的に30枚ほどになるんじゃないそれは知らない。それは知らない。なんだこれ察して。ああ、じゃあ察するわ。じゃあ、じゃあちょっとボヨミちゃん、復活させるよえーと、ちょっとね音量向きさほい。で、 さてじゃあ赤字になりましたねこの枠で閉じますおっ馬ちゃんどうもそうなっちゃうねいや馬ちゃん<笑>いや馬ちゃんって俺確か馬ちゃんのライン知ってる気がするえ待たない上がんないで<笑> 全部拒否して<笑>あれ知ってた気がしないでもないけど知らないか知らないかあじゃあ多分知らないねいやー ああと2分どうもあンがギリギリリで上がってくるどうさてあとし分。 ボケることがないから上がってきたって逆じゃねえか<笑>普通逆だけどに<笑>そういうね<笑>俺もツッコみ尽くしたわ君のコメントに<笑> あ, あれあれってなって、それで落ちてった。<笑>そういうね。ああ、そういうね。ズボンは履いてない状態なの変態かよ。変態かよ。<笑>かよ<笑>余計変態だろ。パーカーして、下、下何も着てないって、余計変態じゃない。<笑> パンツ履いてますのでってむしろむしろパンツ履いててもなんかそれは変態だわ<笑>それむしろパンツいっちゃうっていうところでもうなんか変態な要素は十分だそれもう変態でしかないというわけで終わりますはいエトラ3名様 K35 人えうまちゃんとかえっとタブネコさんありがとうございましたじゃあね はい、YouTube ライブも終わりますよ。終わりますよ。終わりますよ。終わりますよ。はい、ということで、じゃあねー。